ノンフライドフライドポテトの出来上がりというわけで買いました9000円のヤーオーブンだ。カノンフライヤーマクドナルドに行かずに冷凍フライドポテトが食べられたら1回につき同時間30分と約700円が節約できるし料理の幅が広がるのでポチりました最初はテストとして今チラッと映ったポテトのベーコン巻きを焼いてみようと思います 奥の汚れた皿は仕事の合間にスキ屋の冷凍食品のチキンを食ってた後なので、つい数時間前のものです。見てわかる通り、何度で何分加熱するか。 この2つしか操作版がありません。シンプルでいいですね。迷うことがない家電屋に置いてある、誰が買うんやって言ういらないハイテク負荷価値がついた、クソ高い電子レンジや冷蔵庫にも見習ってほしい。最大パワーで5分ほど熱すれば余熱は完了するらしいです。適当に並べていきましょうかね。手前に傾いてて、食材がお肉巻きころりんしそうなのは、面倒くさいので放置します。家電屋に掃除機を買いに行こうとしたら、種類が多すぎて違いがわからなくて、結局何も買わずに帰ったぜ。 このクソ野郎立て付け悪いなおい片手じゃしまらねえじゃねえか1万円という商品価格といいこの見た目といい誰がどう考えても安物の部類でしょうまあ大した問題ではないですベーコンが何分なのかわからないのでとりあえず適当に加熱させてから仕事しながら待ちますか何分か忘れたけど開けてみました予想に反して素晴らしい出来です ただ加熱できてるだけじゃなくて焦げ目やカリカリ感まである生焼け肉を食べる用の箸でつついていいのか知らないけど鉄当にひっくり返したらまた焼きましょうかねあークソしまらねえこれだけがネックなんだよ安く買えたから別にいいけど片手でここを取り扱うのは基本的に撮影中だけだしな それに今回三脚を一回に忘れて面倒くさがってるだけだしおお見える解雇の焦げ目ポテトまでカリカリに仕上がっているそしてこの油網の隙間から垂れてヘルシーこの手の食品にヘルシーとか高性能者に燃費を求めるようなもんだけど油が胃にたまるとムカムカする原因になるからね余計な油分を落とせるのはベリーベリーグッドですぞ英語圏ではスパーブっていうようですねまたガチャガチャやっててくさ隣のパソコンで仕事しながら調理できるっていうのが最高ですな シャローワークのお供として、ダレル後半戦も楽しい。カリカリホットで、試食してみたら本当に美味しかった。調理完了盛り付けましょう。適当ですまんな100円で売ってるカット野菜と、肉を同時に食べる健康食格好こ投射費だ。公正な食事に使う金があったら車に回したい私には、安くて適当でうまい飯が一番なのだ。 さて、この時のために1袋350円で買っておいた、念願の冷凍フライドポテトを開けようではないか。さっきのサラダ残してて草さ。肉の量が足りんかった。その消化を兼ねて、洗い物が1回でスムージーに追加で焼くのだ。適当に開けてバサバサやってみた印象ですが、4割くらい凍った水が出てきますな。小さい開口部でケチケチやってるのは、ドバッと出てくる悲劇を防ぐことを優先しているからです。マジで氷ばっかり出てきて草さ。フライドかき氷ポテトかよ。フライドかき氷ポテト。 こんなもんでいいかな。仕事場が2階で冷蔵庫が1階なんだけど、いちいちポテトを取りに行くのは面倒だね。大体の調理時間がマニュアルに書いてあって、冷凍フライドポテトは15分か。適当なところで取り出して様子を見てみます。 黄金色で、カリカリホクホクしてていい感じですな箸で撫でた時、水っぽさがなくて、カリッとした個体で動いて、いく感じが特にいい。ちゃんと調理できてる証拠だね。あれだけ水っぽかったのに、大したもんだぜ。袋入り冷凍フライドポテトを揚げて食べる、思い出したよ。小学生の頃の夢だった。こんな形で叶うとはな、楽な人生だな。まだ買った翌日だけど、この家電は間違いなく、何十倍も元を取れる紙製品だ。プリウスや45万の編集用パソコン、食洗機やガレージ付き、 自宅に値するコスパ価格がバラバラすぎてコストの方がむちゃくちゃなんだよなビジャーテクもウモビリケリジャーなんかせっかくキャッチした油が入っちゃった気がするんだけどこれ多分気のせいじゃないよいしょ今絶対いくらか皿に入っちゃったんだけど取れた油はこれくらいこれを直接飲めって言われたら相当しんどいだろでも普通にあげて食ったら累積であれ以上の量を摂取することになる大したカロリー削減にもならないだろうが摂取するカロリーの中身を改善していくことが可能なんだ カーボンルーフやカーボンボンネットをハイパフォーマンスモデルに純正装着する自動車メーカーの気持ちになるですよとりあえずティッシュを放り込んで油を吸わせてみましょうかねティッシュでいいのかなまあどうでもいいやというわけでサクサク熱々だけど油っこさが抜けたヘルシーなポテトに仕上がりましたノンフライドフライドポテトというわけだなそれではまた今度。